h e y y o what's good? Welcome back to b o c h a n Channel. I know, then, say, you are s t a e 現実を見る。この世は思い通りに神言葉。 悔い弱い戦獣などなおさらだ<笑><笑><あ><笑><笑>そう簡単にいくか。<笑>